おやペコリーヌ様が水着でトレーニングをしていらっしゃいますねまさかの3週連続水着ネタ夏だからってサービスしすぎでしょ重そうなダンベルでございますね何キロ持てるのでしょうあっギャルちゃんコッコルちゃん水着の季節なのでウエイトトレーニングしてたんですよ成果を見てもらえますいいけどまずはこのポーズはっ 切れてていいますココロスケ次はこのポーズフん腹筋がまるでチョコレートでございますコロスケ最後はこれはあ肩にメロンが乗っているようでございますこれでポーズは完璧ですねあんたは一体何を目指してんのよっていうかこれ水着ネタなのプリコネチャンネルリライブ ラジオお聴きの皆さんおいっすーペコリーヌ役真央ですラジオお聴きの主様おいっすーコッコレ役伊藤美久ですラジオお聴きの皆さんぶっこおいっすギキャラ役立花梨花です今回のオープニングショートドームコート台本、うん、は振り子ネームどやひもさんの投稿でしたありがとうございますありがとうございますこれはあのー ビルん完全にパンプアップしてる感じですね。<笑>